フロレ対戦いくぜオチェンソールセットレッツゴーオーオートラドはいということで本日も始まりました「フロレアシスタ TV」を。 もう皆さんねもうこれ着てるということはもうお分かりでしそうがそう今日もコラボでございますということで今日来ていただいたのはこちらのお方もうねもう本当に大好きで今回実現したのがめちゃめちゃ嬉しいですドラゴンレンジャーブライこと泉史郎さんですよろしくお願いしますこんにちはドラゴンレンジャーブライ泉史郎です今日はよろしくお願いしますお願いしますいや超嬉しいです本当に嬉しいです俺もうだって ゴーオンジャーの記者会見の時に僕は十レンジャーのグリーンが好きっていうのがもう言ってあったん で,、うんはい光栄ですね、いやもう本当に僕、だからもうこれ当時のもの持ってますから、これ、本当に<笑>てて、はい。で、これみんな、泉さんに俺、実はね、これもサインをね、してもらったんですけれども、まずね、泉さんとじゃまずどういうふうにね出会ったのかって言ったら、あれなんですよね。タさんタイガーーレンジャーの 匠さんのつながりで、一度ご飯を最初にさせていただいたのがきっかけだったっていうふうに思うんですけれども、だから今年なんですよ、しかもそれが10レンジャーの30周年のこの節目ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、すごい、30周年なんですけれども、早いもんですね、あっという間に30周年、全然変わらないです人生の半分、もう経っちゃってるわけですけど、いや変わらな い,、うん、いや、変わらないです、本当に。 <笑>あのこれはね、もうバリバリでやったけど、でも、その間、ずっと30年間はもう素人で、はい、SNS もそういう、なかった時代だったん で, す、ねですね、本当最近、5年ぐらい前から、うん、昔のことをいろいろみんなが応援してくれて、うん、で先日はね、あのー、今の日朝さの方にも、ちょっと変身後のドラゴンレンジャーがお世話になってますし、<笑>ドンブラザーズ、皆さん見ましたか、ドンブラザーズね。 はい、ドラゴンレンジャー出てましたね。ねあれも見ましたけどやっぱでもねドラゴンレンジャーが動いてるのを見るとやっぱすごい感慨深いのがありつつでもやっぱり。 ではないといとうかやっぱここ難しいところでそうドラゴンレンジャーはドラゴンレンジャーなんですけれどもでもブライが変身したドラゴンレンジャーがやっぱり見たいというかそういうお言葉っていうか、ね、声がいろいろ SNS の方でもたくさんもってあそうですかうん、ドラゴンレンジャーすごい懐かしかったけどやっぱりあれは。 ドラゴンレンジャーなくてドラゴンレンジャーブライが見たかっ た, たああそうですよね多分そういう人多いと思います う, ん う, んうんそうね、なかなか実現できたらもうブライの方がこんなになっちゃってますから<笑>いやいやいやなかなか実現は難し い, い, や い, や難しいと思います実はこう皆さんもう本当にこれもねありがたい話というか<笑>もう本当にもうこれ怒られちゃうんじゃないかと思うんですけれどもその実は泉さんは 退院したてでではあるんですよねあそうですね、ちょっとね、病気をしまして、ですよねえー、僕はそもそも、そ泉さんがその体を壊していることを知らなくて電話しちゃったんですよ、はい、そしたら泉さんが電話出てくれて、でしかも退院直後ですよね、退院というか、手術後ですね、手術後、手術後2時間ぐらいの時に電話あって、はいまあ、知らぬやすくん知らないからね<笑>そ、そういう話になって。 まあ今日の日程をね、見、は、る、い、ことになって、ちょっと自信なかったけど、はい、まあでも、皆さんにも心配いろいろ心配の声をね、いっぱいもらってるんで、まあ、こういう形で元気な姿をねいや、もう本当にそうなんですよ、だからもう無理なくお願いしますというふうなことをね、まあ、言ってはいたんですけれども、冒頭でだいぶ無理させちゃって、すみませんでし本当にです、リハビリですけど、<笑>まあ10連ゃあね、まね、あ、30周年で、たぶいろんな思いもあると思うんですけれども、はい、いかがですか、率直にもう30周年経ったっていうところで、今のお気持ちとしては。 そうですね30周年っていうまあ、ちょうど区切りのね年なので、はい、いろんなことがちょうど今年は区切りというか、はい、いろんなことがあった年なのでもう一つだけ全員揃ってね、うん、イベントというか皆さんの前に姿を見せたいっていうのは多分メンバー全員がそれ思ってるんですよ<笑>やってほしい本当にやってほしいです本当に多くの声をね、うん、いただいてるんですね、はい、いろんな方々がどうしても見たい僕もん、うん、見たら死んでもいいとかね、はいうんうん だかなかなか今ね日本全国に散らばっちゃってますしねメンバーがねあそっか、ね、メンバー全然みんないじゃないんですねそうなんです玲子がもう九州ですねはいはい、はい、でもうちょっと劇は今岡山のはい、はい、で秀樹は今もう忙しく走り回って 匠が案外家が近いのと都内なので、はいはい、いろんなイベント行ったりとか多いですねうんなるほど一番年は離れてるんですけどあゴー氏はどの辺なかゴー氏はまたこれが忙しくて、はい、唯一あの芸能活動を続けてますから、はい、スケジュールが合わないのとそうなんですなかなか会えてなくてでもまあお店にも来てくれるという連絡をもらってるんですが、はい、それもなかなか実現できなくて、はい、実はゴー氏とは10連舎撮影終了後から30年間まだ ってまそうなんです、かこれ、あんまり言うとね、仲悪いんじゃないかとか、いろんな噂が出ちゃうんですけど い, やいやいやいや、本当にもうね、映画のすれ違いのように、だから、こっちの4人で集まったり、こっちの5人で集まったりとか、うん、いろんなそんな2人とか3人とか、うん、私はあの今あの、天丸という、そうなんですよ、皆さんご存知ですか、東京駅の丸、ね、ビルですよね、丸ビルの中にある、天丸という天ぷら屋さんをね、テンションされてるってこと、ね、そうですね、普、ま、段、あ、やってますからね、はい、私の店だって、みんな感じがして、うん、あれなんですけど、ただ、 あのー、おかげさまで忙しいんでなかなかそういうのもあってんみんなメンバーと。 えないいいやももうう忙しいな本本当当ありがとうございます、えー、本当にもう親友の安くんが<笑>今日はちょうどいいリハビリかだと<笑>本当にありがとうございますさっきからちょっと、ね、<笑>偉そうにのけ取ってますけど<笑>すみませんちょっとだけここまだあれなんでちょっと偉そうにさせていただいてますけども<笑>いやもう俺ね皆さんね俺10レンジャー好きなんですけれどもの、ね、ブライシスのちょい手前くらいから僕は実は見てないんですよやっぱ見れなくてもう死んじゃうのは知ってるんでただ僕ちっちゃい頃のその記憶の中でのブライがやっぱずっとかっこよい くてでやっぱねこうやってお会いしてからやっぱ見直すじゃないですかねブライシスみたいなのが出てくるわけですよこの項目にもう見れないなと思って本当に正直ですけれどもブライって追加選手としても初ですし、はい でなんなら、パワーレンジャーで向こうに行ってのドラゴンレンジャーも本当、伝説的な選手の扱いですし、だから、ブライっていろいろ伝説ですよね、本当に初めてのことがずいぶんいろいろ重なってや ら, やらせてもらったので、私、個人的にはその2000体レギュラーでということもなかなかな か, なかったし、はいはい、チェンジマンです、ねえー、チェンンジマンから間空いて10レンジャーということで。はい、何年くらいあったんですか9年ぐらいか、ね えでも正直ですけれども、もう泉さんの僕のイメージって、僕、チェンジはちょっと知らなかったんですけれども、<笑>あのブライのイメージでしかないんですけど<笑>皆さんはどうなんですかみ ん, なみんなはね、あのイメージ見た、見た目というか、はい、雰囲気はブライの充電所あ、はい、途中があれなので、ね、ただあ、一緒に飲んだり、安くも分かると思う、はい、<笑>とお酒の席で飲んだりとかって、本性というか、そういう性格が出ると、はいあの 天真爛漫な大空色くしゃべ る, るしなるふざけて、はい、いろんなそういうことが好きになっていうもともとお笑いとかそういうのお好き で,、はい、であの十レンジャーの時は、えー、東京ボードビルショーって佐藤美桜のお笑いの事務所にいたんですよ、えー、あっえっ、ー、そうなんで す, そうなんですあ。 なんかオーディションっていうかねちょっと、はい、会いたいという、うん、プロデューサーに東映の撮影に呼ばれて、うん、当時三人ぐらいかな最終的に、はい、で呼ばれてでブライの最初のセリフだけちょっと言ってみたということでちなみにその最初のセリフってなんだったんですかだ確かにね大和族プリンスさっきねその名乗りもちょっとっ言だけこちらのカメラ向かって言っていただくこと顔ですかはいいいですかいきますお願いします大和族プリンス このポーズは当時なかったんですけど、ね、かっこいいやっぱり、えー、それで決めてもらってうわっ、えー、でもそれ大和族なんかあのポーズで大和族プリンスブライってやつあるじゃないですかこれって1回くらいしかやってなくないですかそうですね最初の時だけですねですよ ね, あ, ねあとはねそのあんまり数がないんですよね6人で名乗りも1回だけしかないんですよあーそうですか あ,、ね、あとはもうバラバラバラでやったりとか、うん 劇と二人とかまあ途中かけ離れてましたからね。うん、だから正直こう台の爆らっていうのもあんまり多分実感やってないと思います、はい。ええー。高楽園遊園地では死ぬほどやりましたけど、ね。あそうですよね。えー、あ<笑>そっか高楽園遊園地の時はスカイシアターですよね。そうです。ですよね。で、うん、撮影しながらやってたんじゃね。後半。<笑>いやめっちゃあるんですよ。だから実はあのスカイシアターは僕たちの台で最後です。 ええー、そうなんです私最初なんですよええ？すっぴんのレギュラーで後楽園ゆうちスカイシアターで当時で土日、はい、毎土日で、はい、最初やんでしたしい最初と最後ここ う, うわ嬉しいで観 客, 観客動員数の記録作る<笑>すげえいやそうですよね表彰じゃないけど当時で後楽園ゆうちもらいました<笑>だって僕あのっブライのやっぱ伝説ってやっぱいろいろたくさん聞きますけれどもなんかねたまたまなんですけど いやいやそんなことでめっちゃかっこよかったですし今となっても全然変わらないですしややです、ね、いや変わらない本当に変わらないだしあのブライがその出てきたのってその最初の制作陣が予想してた和スよりも伸びたみたいな話を聞いたことが、うん、いや最初はね3話キャラ3話話3話、yeah. ゲスト 3, 3話連続のゲストでも当時はゲストは1話ずつだったから、うん、3話でも、うん、ああそのな3話も出してもらえるんだ感覚で、うんうん、はい して一生余ってこれなんか綿密だなと思って、裏、うん、ではもう3話なんだけど、はい、よかったら1週間、あただ、あまりなかったらもう3話で、ねうん、殺してしまおうと。殺してしまおうがもう、<笑>だから、<笑>ブライはもう最初から、もう殺される予定で作られたキャラってことですか。そ う, ですうわ悲悲しいもう悲しいいでであの 撮影ししてて放送してる間どんどんどんどんこの生き延びて残り時間が少なくなってくると<笑><笑>まあ当時はその SNS がなかったんで、はいはい、ファンレターなんですね手紙をもう本当にたくさんの手紙毎週毎週もらって<笑>いやそうですよね知ら<笑> な, ないでっていう手紙が多分。 全部読みました、ただ 返, 返事までは全部は本当にできなかったの、うん、で, きないですよ、もの強い数で死なないでということで、で最後まで、ね、あれしてたけど結局、死んでしまったら今度も香典じゃないですけど、はい、奥闇の<笑>今度復活してくれ。<笑> <笑>悲しい、ッ級だとかね、<笑>そうですよね、いや、<笑>僕もあのなんか緑色のろうそくがどんどん短くなってくるじゃないですか、えー、も, うもうやめてくれよと思いながら、もう な, なんだろう、あのめちゃめちゃ悲しいんですよね、目に見えて、その人の寿命が目に見えるっていうのは、こんなにも悲しいことなのかと思いましたねやっぱりでね、あのね、ろうそくはあのリアリティを出すために1本だけなんですよ、撮影で使って、普、え、通、ー、はなんか折れたり、はい、溶けすぎちゃったり、あれなんで。はい 何本も用意してるのが、はい、消え物っていうやつ、はい、ただあのロウソクだけはなんか持病だしやつリアル感を出すために一本でだからカットするとひゅって急いで消して、はい、スタートかあのっ、ね、て狭い部屋に閉じ込められてそうです ね, ねあの撮影も寂しいですよね絶対ね あれね、夜なんですよね。なぜか撮影、やっぱり光が漏れるっていうのはあったし。うん、昔はオールアフレコアフターレコードだったので、はいうん、その声あっての前に。うん、あの結局私一人だけなんで、あの部屋は。はい。はい、まあ、黒とね、あの入ってきて、黒とが入ってくる時は、時間的に早いんですよ。うん、な, んでなるほどっっ。子供さんなんであ。黒とそうですよね。めちゃめちゃ男の子ですか、あれは。女の子です、子女の子なんですか。はい、ええー、なんかあんな真っ白でね、なんか一瞬めちゃめちゃ壊れたから、お、なんかね。 男の子かと思いました も,、ね、いやもう地味な格好して明るくて可愛いくなったんですけど当時 ね,、うん、ね真っ白な、うん、結構あんな感じで残酷なこと言いますもんねそうそうそうただ僕あれすごくあの子供の時は気づかなかったんですけれどもブライって実は一度死んでるんですねもうその前にそうです太古のね大昔に死んで、はい、それで、ね、もう眠らされて、うん、で現代も復活したですよ ね, ーー だ, よすねだからそもそもその死んでたものの要は ね、力によって生き返らされてその残りの命ってことですもんねこれ ね, そうですね、うんはい、だから考え方によっては一回死んだのが生き返ったっていう風になったらまだありがたいって思えるからそれがだからなんだみんなはさほら生きて帰ったところからのイメージがやっぱ強いからそれがなくなっちゃうっていう風に思うからでも違うんだよもともと一回死んでるのよちょっとね あの何かちょっとあっていろいろともうでもね最初ブライはやっぱ登場進化かっこよかったんですけれどもやっぱ最初はちょっとねその怨恨があるじゃないですかその恨みがそう劇に対しての恨みだったりだとかもうとにかくね殺そうとねしてそれでなんかあのこの重装剣のね前 の, あの フ, リーフリードでしたっけ何でしたっけエルフリードエルフリードでねえ1回でもエルフリードと重装剣2個持ったことなかったでしょうっけ ないですね撮影 で, ではあったけど、あのなんかあのスチールと写真撮影、はいはい、た, たかな、なんかあった気がするんですよね、なんかエルフリードと、確か持ってたやつ、あった気もしなくもないですけれども、なんか、そんな感じもありましたし、うん、そう僕、ちょっと今ね、スマホで、あの自分がその充電時代見た時の感想をね、ここに書いてるんですけど、そこには、こうやって書いてあります。 重装剣とヘルフリードの二刀流って書いてあるんで持ってますねここでそうだからやっぱあのヘルフリードってその後使わないじゃないですかだからこの時だけなんですよね二刀流っていうのはねでも僕は多分めちゃめちゃかっこいいって思ったから多分ここにメモってるんですよねなんか仲良くなってからがもう本当にブライがもうね弟思いで一回ドラゴンアンマー貸したかいとかめちゃめちゃ良かったからね本当に。 ねえ、あのドラゴンアーマー、あ詳しいね、そうでブライブライしかないから、あののドラゴンのこの追加のこのアーマーみたいなのが、ね、やっぱあれを、あれがやっぱ結構強いんですよね、防御力が高いというか、一番最後、死ぬ時にあれをドラゴンに渡して、<笑>すみません、見てないんです、そこ見てないからな、そ, そうなんですね。<笑> <笑>いやもう見たくないんですよブライが俺知るのはそこが一番みんなが感動して、ね、本当ですか嫌だ見たくないよ<笑>俺だって自分のご恩者の最終回ですから見られないんですから<笑>あそう終わってほしくないんですよ終わっちゃうっていう ね, ういうねそううだ好きな作品は僕見られないですねそれで何のためにブライを1回らせたのか、うん、で結局最終的には その5人の選手たちのために、うんうん、あのただ助けるだけではなくて、うん、そういういろんな精神とか、うん、気持ちを立て直す意味を持って、うんうん、短い命を持ちながら加わったということを聞きましたいやだからすごいな本当に何かブライってちょっと、ね、悲しみの精神ではあるんだけれどもものすごいいろ ん, んな役割を背負ってるというかそういった意味ではなんかねめちゃめちゃ、うん なんか演技をするのになんか大変というか俺とかは割と熱いキャラでぶつかったら止まるみたいな、うん、ちょっとずつ盲型なんで割ととんだろうその感情の変化とか分かりやすいけど、うん、ブライっってちょっと難しいですよねス、ねまあ、くんがそういうのはやっぱレッドの、ね、役割でもうちでいう劇のね望月、はい、のそういうあれだと思うん私のそ私の6人目っていうのはそういうのがなくて。うん ヒーローとしてそのパワーを持って力強いそれがもうこういう腕力の強さじゃなくて精神的な強さそれでみんなを助けて何があっても負けないで何よりもその自分の寿命が残り少なくて減っていってもそれに対して恐怖心とか怖いとか嫌だとかそういうのは出さないただそれだけだとつまらないのところどころで一人になった時とかそういうところで表情や何かでこの迫りくる寿命の怖さ寂しさ で一番最後まで、あ、見てないだろうけど今の最後のセリフで「本当は劇と子供たちを守っていたかったんだ」っていう、うん、一言を残して、うん、自分の尼を劇に託すんですよ。<笑>そうなんですかじゃあ2回目ってことですか託すうのを。 餅ちつきはそのアーマーをつけてレッドがアーマーをつけるんですよ。<笑>うわ、そうなんだ。それは見たいけどブライが知るとこは見たくない。ああ、そこだと見ちゃうな。ああ、マジか。一番最後手と手を握り合ってその今まで本当は子供たちは地球をもっと守っていたかったんだって言っうんだけど。悲しい。うわ、悲しい。泣きそう。これが多分ブライの本当的な最後の本音だとう。うわ、そうだな。でもそれを最後の最後まで持ちつきえブレイ激以外は見せずに。うん。 強く最後の時を迎えるっていうこと、ねうん、イーこれもねやっぱ当時ものですけれどもやっぱ損壊だから大事に取ってあるというかもう歴代の猫はそう大事にしてくれたとかそ う, そうだから多分ねみんなもそうだと思うんだけどこれいまだにねちっちゃいものが持ってる人ってもうここないと思うんですよこの笛のこの口の部分取れちゃうからそ、ね、ういつの間にかいつの間にかないんですよ だけど今これ、ね、実は1個ちょっとリリーさん持っていただいてもいいですか、はい、これがもうまた長いこの重曹剣かっこいいちょっと比べていいですかでもねよく見てください皆さんこれちょっと色が違くないですかこれこれななんんでですかこれはね、えー、私流にちょっとはいリアル重曹剣っていうのを作ってました、はい<笑> これだから自分ご自分で塗装されたってことですよねいや黒めちゃくちゃかっこいいですねこれ<笑>液体のこの傷を出す、ね、<笑>うわーかっけちょっと一回止めてもらってじゃあちょっと持ってもいいですか僕もどうぞあ重 っ, 重っあ結構重いですねこれこれ本物の重さなんで結構重いですねこれ う, ーうわー撮影で使ったものから型、まあ、取りしてこれは実際の本当のの、まあ本当の大きさって言ったらねあれですけどいや確かにだって全然サイズも違いますしうわ これなんかえほんま全然違うこれ聞くこことなんだこれこのこのこの音。うん、音<声>おーそうかこれあちょっとこの吹きながらこうやるとうわかっけえプライパイさんドラゴンシーザーを呼んでくれ。お この音は、えー、<笑>たードラゴンシーザーだ<笑>みたいなこういう感じが<笑>めっちゃ嬉しい嬉しい嬉し<笑>い や, <笑>やりたいもう1レンジャーとかとでコラボできないのかなこれ<笑>僕も持っていいですかこれいいやこれすごいやつ僕もやっていいです か, なんかううわこ持ち方は えっ、ー、と、さっき教えてもらったの、のここですよね。そうです。そうですよね。そこで。うん。うん。そ う, ですね、うん。うん いいかっこいいけど似合ってない自信があるいやいや<笑>これで欲しいってくるんじゃないですかこれいやあれねあの一回 SNS にちょっとね、はい、こんなの作りましたって載せたら、はい、アメリカとかね、はい、だからぜひぜひ譲ってほしい<笑>なかなかのお話がも<笑>う<ほら><笑>いやそうですよねやっぱりねそ目、まあ、的でね作ったわけではないんじゃな確かに確かにいで、はい、これ普段はどうされてるんですかこれあ飾ってるんですかでこのドラゴンシーザーザも一緒にあるんでね<笑>、はい うわー可愛 い, いんだよ虫さがまたね本当に かかから何話までですか40話かな40話40話40話40話最初3話からだいぶ伸びましたね、どちらねまあ、そしたらね。ですよね、うんうん、<笑> 33話、もう11倍、すごいですね、うん、めちゃめちゃ伸びました ね, ね, ね、まあ、途中ね、ちょっとね、あの2、3話で、全く出てない、はいまあ、これは今だからあなんですけど、後、はい、楽園の遊園地のショーのスケジュールと、どうしてもバッティングして、はい、ちょっとなかなか出れないと、脚本を変えたんですか。は、え、い、ー、も1日取れちゃうので、はいはい はいはい、ただ昔のね撮影のスケジュールから土日を完全にオフにするとかなり厳しい2イでグーディングが全部ついてくる、ねはい、そうですよねそれでちょっとスケジュール調整しながらで最後はもう怒とうも月曜日から最後まで深夜までずっと撮るようなスケジュールになっちゃいましたけどねへえあそれもそうなんですよ僕たちが最後のオーラルですへー、ね、だからゴーオンジャーの次のシンケンジャーからはもうこうやって前に いるんですよ音声さんが現場に音声さんいるまね俺らはいなかった、ねはい、いないですだから減り待ちとかそういうのが全くなかった時代僕たちの時代はだから技術者たちも一緒じゃないですか、うん、オールアフレコで、うん、なんかアフレコとかの記憶とかありますかアフレコで一番うるいのは5人であの声を合わせる名乗りとかね確かにそうですよね、うん、でスーツアクターの人ってやっぱりすごくていろんなキャラクターのような号泣してくれるからそれに合わせてね声は入れるっていうのがすごくね 私は2作品やらせてもらったんで、はいま、たキャラクターが全く違うキャラクターなんですよ。で<笑>、ね、エンジはほんと3枚目の役のあれなので、うん、動きもそうだし。はい ただやっぱり返信後は声はそれなりに張ってよく言われるじゃないですかね、うんはい、そのすっぴんじゃないんだからつっていやもう、ブライは超2枚目ですよ、<笑>ええいやい や, いや超枚目、超かっこいい、本当にブライは。2枚目でやってくれ、やってくれ、本当はちょっとね、いろんなことやりたかったんだけどあそうなんですか。まあ、でも2枚目で2枚、まあ、後半に対してはね、んリアリズムで作ってくれて、シリアスな場面が多かったので。うーんな か, なかねあの ああいうシリアスな場面ってアフターレコーディングアフレコでもやっぱり一発 OK にしたいっていうのがあるじゃないですか、ねはいはいはいはい、最後の死ぬことの時のね、はい、あのみんなに残す言葉とかでも確かあれね一発 OK で撮ってくれましたねええーうん、えええええっえっマジっすかちゃんと、はい いや、渡辺監督と竹本監督。うん、僕たちのメインの四人のうちの三人です。全部助監督で。まあね、諸田さん、ちゃんとか言っちゃいけないんで、ね。諸田さん、もう昔は諸田、諸田さん。ええー、言えない、言えない。めちゃめちゃ厳しかったですよ、モ諸田さん、確か点数つけられましたもん。なんか、十点みたいな。<笑>お、いや、みたいな。<笑>そうまあ、読、読み、読んでみて、十点みたいな。<笑>ええー。そう。 もうだめ、えー、全然ダメ怖かった世もさんとか最初、うん、もうその三人がまさかジ監督時代でそうですねえジョ ー, シー監督は東場監督ってい う, もう鬼のような監督ね<笑>鬼のような監督私も最初もクピドクをこられました、ね、え銃連者に入ってえっと、どどブライでどうやってこられるんですかブライで最初あの入ってきて銃連者の名乗りを、はい、編集の名乗りを、はい、いきなり現場でやってみてって言うわれますよはい。 で私がこうじゃあって言ってやるいや、まあ、とりあえずやってみてってわざとで俺も1回ぐらいしか見てなかったからなかなかできないと、はい、まさかレギュラー決まったから見てないわけじゃないよねうわー怖い<笑>まあそこで現場でいきなりね洗礼を受けて怒られました怒られましたねした<笑>あ<ら><笑> あ, らあそうですかみんながまあでもよく最後やっぱりねまだ半分以上の、うん チェンジマンのスタッフが流れてたので、うん、カメラマンもそうだしイノクマさんイノク熊さんねい僕は私もそうだし、はいはい、ちなみになんですけれどもドラゴンレンジャーの中に入ってた方は誰なんですかは、まあ、高野君です 高岩さんっつったらもう伝説のミスター仮面ライダーですよねだからあの高岩君がそのレギュラーのスーツ着たのもそれも初めてですすごい伝説ですね本当、うん、ブラインって、ね、体験が似てたので、はい、俺の吹き替えもほとんどが高岩君なんですようわーその ス, ースーツ着てもう高岩さんがレンジャーにいたことがまず信じられない僕からほんと あ,、まあはい、あとは仮面ライダーのねばっ、はい、からえちなみにもう一人いたって聞いたんですけれども、えっと、高岩君と竹内君 さんがグリーン<笑>だから、ゴーンジャーでもグリーンなんですよ、武さんは、えー、<笑>すごいな、武井選手ちょっと体格っていうか、足がもうすごいから、はいろ、はいろ共通点はもちろんねん、15年ぐらい、14、15年、やっぱり違うわけど、だから僕たちは32代目なんですけれども、10年じゃ16 代, 16代ですよね、確か、えー、確か16周年ですよね、えー、だからちょうど16年後なんで、倍なんですよね、うん、考えたら。 うわすげえなんかこういう話面白いめちゃめちゃと普通僕たちゴーンジャとかでも追加戦士が来たらオープニング変わりません 十レンジャー変わんないですよ。ずっと五つの牙のままなんですよ。十レンジャー、十レンジャー、伝説の戦士たちよ。十レンジャー、十レンジャー、時をかける希望、交流センター。十レンジャーの後にみんな五人出てくるけど、ブライないですよね。ないですね。ね。今はなんかね変えてくれてるみたいな。今はそうなんですよ。だからあの時は。ね 6つの牙なのよ、ここ、本当は5つのまは6つなんですよ、ここ、なのにずっとブライが出た後も5つのままなの、確かにね、考えたことない、やそうだよだから僕からすると、なんでオープニング変わらないんだだって、ねえあんだけ撮ってるんだったら、ねえいやもうブライ入れないとあんなに、確かに、だからこれでわかるんですよ。あ もともとだからブライは最初にもう3話とかもうホ短い話しか出る予定がなかったからオープニングを取らなかったんだみたいなだけど逆にそれがブライの人気を分からせますよねそういっ意味では、うん、う人気があったから想定外ってことですよねだから俺は本当に言いたいのは5つの牙のままじゃないよっていうホ本当に言いたい6つの牙だからスイカ選手の元祖ですか もう本当にだからもうそれこそブライ の, その追加戦士がねこうやって大成功したからこそそれが16年後の僕たちゴーンジャーの追加戦士の金銀につながってるわけですからこれは。うん って考えたら本当にもうブらい、ね、泉さんなしではやっぱりこの戦隊のその追加戦士についても語れないというか、もう元祖ですからね、その撮影の中でやっぱその一番苦労したことの思い出とかって、何かありますか苦労というか、はいね、撮影自体皆さんがね本当によくやってくれたんでね、うん、あの大変だったとか、そういうのは今とってはないんですけど、はい、まず一つは途中参加。あ 団結したヒーロー の, あの戦隊ものの撮影の1年間通してるわけですねでも私はその十何話から出ててもかなり撮影が過ぎてるわけですねそこに、まあ、転校生ですよ今、はいはいはい、突然行って大丈夫なのかなっていう不安がねただこの不安も現場に入ってみるとえー、匠く君は私のファンでいてくれました、うん、<笑>すごて望月劇は、はい、あの劇中の兄弟愛そのもので、うん、今もそうなんですけど、はい 本当に私を愛してくれてうわ<笑>嬉しいこういう話聞くと本当嬉しいですねでこういうの、ね、今でも俺のこと兄さん出会うんですよえー、でももう月1回は話あるし遠るから、うんうんうん、で玲子は当時はまだ高校生の時若いまだ、うん、本当に娘妹みたいな存在だし、うん、で郷士や秀樹も本当に慕ってくれて、うん、年齢もかなり離れてはいたんですけどね、えーうん、あそっかえ一番上が、うん、えっともちろん寝て何歳だったんですか当時 でうんえー、ダウンがいって、うん、であとはもう年少組のああそっかそっかええー、そうよでも確かに追加選手の人みんな言いますよねそれは、うん、やっぱそのね団結の中に入っていく勇気みたいなそうなんですよそこに関しては確かにね皆さんに言いますよね、うん、だからこっちとしてはやっぱり見るわけじゃないですか、うん、10連者ジ決まってから、うんはい、なんかたまたまもう見てたから、はい、そこの見てたその戦隊ヒーローの中に入ってやす子が10レンに急にゲストで っていうようよな確かに見てたいやいや自分の戦隊あの劇の中にんあの中にじゃあどういうキャラクターで何色で出てどうなんだっていうしかも兄さんんでですすからねねそうなんですよ、ね、僕世代がファイマンジェットマン10連者なんですけれども、うん、ジェットマンもちょっと悲しい、うん、終わり方したりとか10連者もまあまあ悲しい要素があってでもなんかこういうのを経てなんかこの年の子供たちは。うん なんかいろんなその学びがあったんじゃないかなってちょっと思いますけれどもねその命の尊さだったりだとか例えばそのジェットマンで言ったらその有機街が最後一般人に刺されて死ぬってえっこれ何で死ぬんだろうみたいなやっぱあるんですよ正直だけどやっぱりそれも一人の人間であって儚い命であって何今まで確かに超人みたいな感じで強かったりとかしたんだけれどもなんかその人間の命っていうのはそうもろく儚い。 部分もあるんだよっていうのを教えられた作品があって「ジェットマン」っていうとこで「ジューレンジャー」に関してはそのやっぱブライのやっぱ命がもう目に見えてこの減っていくっていうのがちょっとこれすごくやっぱり印象に残ってて死ぬのを分かりながらその過程を見ていくっていうのがつらかったからこそ逆にその命の大切さみたいなのは多分教えてくれた。 その作品だった気がします、ねそうですね、だからあの、うん、ろうそくは本当はあの人間の年齢だとだ人間年齢がもう全員分かってるわけだから、うん、寿命があって二十歳のことを考えること40歳50歳60歳70歳でもう80歳になって余命はあと 何年もないかもしれないけど、うん、残された余命をどうやって生きようっていうそういうことを人間に考えてほしいからわざ、ま、とろうそくでああやっての寿命のあれをってこれは全部人間に対してのメッセージなんだよってこと一回脚本家の先生に聞きたい、うん、あなるほどねろうそくは人間の年齢なんだよとそうだ ね,、えー、う だ, ねだからねなんか子供番組 っやっぱ思う人もいるかもしれないけれども、実はなんかこうやったなんか深いメッセージ性があったりだとか、そのやっぱり気づき、学びっていうのが結構あるのが、やっぱこのスーパーヒーロータイプのいいところというか、ねうんま、こうやって長い年月続いてね、こうやって来てって、いろんなメッセージを大人の人が、ね、考えてね、そうやって考えたら、スーパー戦隊シリーズのこの歴史ってすごいですよね、本当に。本当にねうんう 歴史が残るってもう、ねまあ、レジェンド、いやもうレジェンドにふさわしいです、レジェンド中のレジェンド、<笑>マジでいやいやいや、もう本当にすごいわ、ね、レジェンドって言うとスーパー戦隊のっていうことで、たたえてくれてるっていうのは、やっぱり自分の生涯の中で、こういう仕事をできたなっていうのは、すごくね、名誉に思うし、ありがたいことだと思って。はい、ということで、今回はですね、泉史郎さんでした、本当にありがとうございました。 ということで、今日はバッハ全開ゴーオンレッド<笑>エッツ・ソウス役の古原康里ヤマドゥドラゴンベンジャー・ブライが、お送りいたしましたありがとうございましたありがとうございました<笑>またねーチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします